こんにちはジャズドラマーの黒田ですコンピングの2位で段落の感覚が身についたら次はうなずきのバリエーションを勉強しますまずはコンピング1でやったうなずきをバスドラムでやってみましょう上がった時に足が入ってその直後にハッ、はい、とガイドが戻ってきます 足が裏に入るので少し難しし難いかもしれません。ハイハットの直前ですのでまずは両足の関係を確認してから手を入れるようにして練習すると早くつかめるかと思います難しければこういう時はハイハットを省略してしまっても構いませんリズムが来るのが一番いけないことですから自分の力量に合わせて音を間引きしましょうそれではうなずきをスネアでやるのとバスドラでやるのをうまくちりばめて演奏してみたいと思います パスドラマでうなずく方がスネアでやるよりも安定していますのでうまく使い分けると綺麗なバリエーションになると思いますそれでは新しいうなずきを覚えましょう二拍目三拍目四拍目表の音になります 表拍とは言っても、大きい意味では裏拍ですから、うなずきです。でも、一裏や三裏よりは安定しているので、前回よりも大きいうなずきになります。表拍、裏拍の関係は別の動画で解説しますので、詳しくは割愛します。この三つはバスドラムでもできるようにしておきましょう。 この3種類の大きなうなずきを前回のうなずきと混ぜたりすると非常に会話の合いの手がうまくなった感じになると思います。 さて、今まではどちらかというと受動的な受け答えだったのですが、2-4 の裏が今度は問いかけになります。短い問いかけですね。それで、どうしたのといった感じです。今までのうなずきは、かなり適当に入れても、相手の会話を邪魔するような形にはなりませんでした。もちろん、音量や音色によっては妨げる場合もあるんですが、この問いかけの2つは、相手の会話を妨げる可能性があって、使用には少し注意が必要です。 これだとソリストは会話を妨げられて非常に喋りにくくなってしまいますえええ何どうしたのえって聞かれてる感じがしますよね相手のフレーズが途切れたところに入れ始めたりとか 段落に向かって連続して使っていくと跳躍力がすごく強いので後ろに繋がっていく感じがしてとってもスムーズな感じになります。 うなずきとか問いかけとか分類して私は解説していますこれらはあくまでも指標であってうなずきだけど問いかけのように聞かせる音色だったり場所によってはそのように聞こえたりそれは自分で録音してどう感じるかを聞いてみたりあとは経験値でだんだんだんだんん増えていくと思いますえ今回は以上になりますチャンネル登録の方よろしくお願いします ドラムコーダーのメールマガジンでは実際に曲でどのように使われているかを解説したりとか、えー、いろいろやっていますのでよければ登録してみてください。では、以上になりりまます。ありがとうございました。うん